今日は骨盤底筋呼吸をご紹介していきます骨盤定筋というのは尿道から肛門の間にある筋肉がいくつかこう重なり合ってできたハンモック状の筋肉群のことなんですが。 これがね女性であれば出産の時に膣が大きく開いてそのゴムがギューッと伸ばされるような感じで筋肉が薄くなって弱くなってしまうんですね。でも産後ねこうやってだんだんだんだん修復されて元に戻るんですがやっぱりどうしても出産を経験してない方よりは緩んでいたりあとは年を重ねることによってやっぱり 筋肉が弱って緩んできてでこうやってたわんでしまうんですねでたわんでしまうとこの内臓が支えきれなくなって内臓が下にずーっと下がります下がるのでこの下腹がねポコッと出ちゃうっていうようなことになってきます見た目だけじゃなくて骨盤底筋が緩んでくるとおしっこをグッと止めるのも骨盤底筋の役目なのでおしっこがね止められなくなるおトイレが間に合わなかったりとかあとはくしゃみしたり咳をしたり急に笑ったり なんか重いものを急に持ったりっていう時に漏れてしまったりとかあとよくあるのが縄跳びをしたりトランポリンをしたりっていう時に尿漏れといいいう症状を軽減ししていらっしゃる女性がすすごく多いんですねで今ちなみに40代以上の女性で尿漏れ症状に悩んでいらっしゃる方っていうのは実は2人に1人と言われてるんです。 でもちょっとお漏らししただけだからっていう感じで放っておいて置かれている人も多いですしどうしても恥ずかしがってお医者さんに行かないっていう方も多いんですねでも尿漏れはね生理とは違うんですよ生理は閉経を迎えれば生理はいつか必ず終わりますでも尿漏れっていうのは放っておいたら どんどんどんどんん悪くなるばかりだし尿漏れ症状が今ない方も更年期を迎えて筋肉がどんどん減ってきた時に尿漏れ症状が急に始まるっていう方がとっても多いんですね。なので女性にはどこかの段階で必ずこの骨盤底筋呼吸を覚えていただいて日々の生活でちょこちょこ やることによって骨盤底筋をトレーニングして尿漏れ症状を改善するかもしくは尿漏れ症状を予防するっていうその知識を得ることっていうのはとっても大事です虫歯にならないために歯磨きをするのと同じぐらい尿漏れ症状を改善予防するために 骨盤底筋呼吸を日々の習慣にしていただけたらと思います。今日はその初級編として正しい骨盤底筋呼吸を一緒にやっていきましょう。はい、それではね、寝転がっていきますね。はい、寝転がっていただいて、膝の真下にね、足首が来てる状態です。で、足は腰幅にしていきましょう。両手をお腹の上に置いて。 で息を大きく鼻から吸ってお腹と腰しっかりと膨らませます。お腹に呼吸、腹式呼吸していきましょう。で口からふーっと長く吐いて大事なのは、ね、この時息を吐き切るまで全部吐き切ります。はい、もう一回いきますよ。息を大きく鼻から吸ってお腹と腰も膨らませてでも腰動かさなくて全然いいです。はい、口からしっかり吐き切っていきましょう。 次は骨盤底筋きますね息を大きく鼻から吸って口から吐きながら女性は膣ですね膣を軽くつまんだままぐーっと体の中に引き上げてくる感じおへそもしくはみぞおちの後ろぐらいまで引き上げていきましょうこの辺がねちょっとキュッとなってる感覚あれば十分です。で吸っ で、しっかりと膣を開くようにリラックスしていきます。これをね10回繰り返しましょう。2。口から吐いて膣で軽くつまんだ。ままぐーっと引き上げて息吐いて吐いて吐いて吐いて。はい、吸ってリラックス。 さあ、うん、吐いて。何かね、U フォーキャッチャーか何かで、ね、ぬいぐるみをつまんだままぐーっと体の中に引き上げてくるようなイメージです。息しっかりと吐き切りますよ。はい、吸って、膣開くようにリラックス。吐いて。何かね、ハンカチか何かちょっと先っぽつまんでぐーっと引き上げてくるようなイメージ。 はい、吸ってリラックス。五を吐いて、膣を軽くつまんで、お豆か何かつまんだものを離さないように、みぞおちの裏ぐらいまで引き上げてくる。息は全部吐き切って。はい、吸ってリラックス。吸ったときお腹しっかり膨らましますよ。吐いて 膣をつまんでぐーっとつまんだものを落とさないようにぐーっと引き上げてはい吸ってリラックス7吐いて膣を軽くつまんでぐーっと引き上げて吐いて吐いて吐いてはい吸ってリラックス8吐いて膣をつまんだまま 何かね、つまんでぐーっと引き上げますはい吸ってリラックス吸う吐いて UFO キャッチャーでつまんだものを体の中にぐーっと引き上げます息吐いて吐いて吐いて、はい、吸ってリラックス 吐いてつまんだ ま, まぐーっと引き上げて引き上げて引き上げて口からは吐いて吐いて吐い て, 吐いてはい吸ってリラックスラストね上でキープしていきますね息を吐いてつまんでぐーっと引き上げて引き上げて引き上げて。 引き上げたまま膣もねしっかりと締めてそれキープで空咳していきましょう嘘の咳していきますね<笑>あともう一回<笑>はいリラックスしていきましょうはいいかがだったでしょうかなかなかね最初この つまんで引き上げるっていう感覚がわからないっていう方が本当に10人中9人ぐらいわからない方がとっても多いですでも1回やって諦めないで引き上げよう引き上げようってやってると必ずあこれかっていう日が必ず来ますなのでぜひそれを感じるまで続けていただいてもうそれを感じたらねもうあとはもう引き上げるだけなのでいつでもどこでも誰にもバレずに できるトレーニングなのでぜひ1日5回から10回を3セットやるようにしてみてください尿漏れ症状は骨盤底筋呼吸を身につけていただいたら絶対治りますなので諦めないでそして絶対放っておかないでこの骨盤底筋呼吸を身につけて毎日歯ブラシするような感覚で毎日ちょこちょこやってみてください